はい皆様こんにちはニュージーです今回少し深刻ですが聞いてください私の友達が骨髄異形性症候群になったことは少し前の動画で投稿しておりますがその友達が骨髄異形性症候群から 白血病に移行して今現在白血病になりましたが球というものがあるんですがが球がこの前の検診で 36% に上がっておりました赤血球白血球化粧板の数値も減少気味で今現在その友達は 生活するときに動機息切れ例えば散歩とか行きますよねそういう時に坂道とかを登ったら息が苦しくなるので立ち止まって休憩しないと歩くことが再開できないとかそういった状況です。病院の先生から抗がん剤治療をするように 以前から言われておったんですが今回までそういった抗がん剤治療とかあとは骨髄移植等を拒んできましたただこういう状況になり白血病に進行した中でなんかすごいすいません私の言い回しが棒読みですいません それは今感じまましたすいません白血病になって何かこういろいろね調べたり本で見たりインターネット等々見るんですがなかなかね「白血病スペース治る」とか「白血病スペース感知」とかそういうネット検索かけてもうん白血病という病気がね 治ることは難しいいみたいですね、うん、抗がん剤治療をしてそれが効けばね少しは害級のパーセンテージも減ってくるらしいんですがなかなか抗がん剤治療を続けてもね一時すれば一定期間経ったら、ね、その抗がん剤も効かなくなりますし。 うん、今度は輸血するただね抗がん剤の副作用がありまして例えばね血を吐くあと出血とか皮下出血その友達はねもう皮下出血は起き始めてますここのね足の甲甲がありますよね足の甲の甲とこに なんかこう黒い斑点みたいなできてるしうんそういう皮下出血は今現在起きてる状況ただね抗がん剤治療すればね副作用でねそういったうん気持ち悪くなったりねはっき気とかねめまいめまいとか<笑>あと有名なのがあれですよね髪の毛が抜ける。髪の毛がね抜け落ちて ツルツルになってくるとかいろんな副作用あるんですけどうんで今どういうふうにねその白血病に対してやっていこうかなっていうか抗がん剤治療を受 け, 受けるべきなのかうん悩んでますね。なのでもし この白血病という病気に関して知ってる方何でもいいです。少しのことでも知ってる方経験談とかこうすればいいよとか、まあ、今後ねどういう治療をしていったらいいとか何かおすすめとかね何でもいいですのでその友達が少しでもね、うん、いい方向にね向かっていけるように。 何かこうアドバイスをね、皆様よろしくお願いします。はい、っていうことです。よろしくです。失礼します。